最初は地獄に落ちたのかと思ったどうしようもなく曖昧な生き方を終えて地獄に落ちて罰られてでも違った罰なんかじゃないこれはきっと温調だ今度こそ今度こそ僕は生きるんだこの世界で生きるんだ世界進投的騎士 ANIMAX